こんんばは、ね、こゆうなです。今日は VR オーバーレイアプリケーションバニーメニューの最新版バージョン 0.09a ベータが出たのでそれの紹介をしたいと思いますバニーメニューとはこのように上から下に振り下げることでメニューを表示していくつかのランチャーの機能やいろんな機能が搭載されています 今回は新バージョンで搭載された WindowsViewer について紹介します。WindowViewer を使うと、今までデスクトップ全体の表示だけだったのですが、w i n d スクボタンを押すと、あらかじめ登録してたアプリケーションのみを大きな画面で表示することができます。私は今、このように OBS と v i r t u a l m o t i o n c ャ p の2つに割り当てています。 また、OBS にあらかじめ、ショートカットキー割り当てておくことで、例えばこんな風にトランジションをかけて、はい、ゲームの配信画面に移行することができました。こんな風に使い方非常に様々多様なので、ぜひ使ってみてください。以上です。